恋愛映画が大好きにそして BL 漫画が大好きな僕が紹介する BL の世界についてお話ししたいと思いますイエーすそんな語れるの BL の世界 BL 漫画の世界僕 は, い、は映画もそうだし、うん、まあ、漫画もそうなんですけども、うん、恋愛映画大好きで、うん、ボーイズラブ うん、の漫画とかも結構読んんだりするんでするでけど、うん、一方、彼はあんまり読む機会がないので、うん、じゃあ果たしてね、僕らリアルなゲイカップルが、それを見て共感できるのかとか、うん、ここはこれで合ってるのかみたいのは、うんうんうん、リアリティがあるのかどうかそうそうそうそうっていうのをちょっと、ああの初めて見てもらう人に、うん、あの確認してもらおうと思って。で、ちょっと家に何本かね、<笑>あの本を 持ってるんですけど、うんうん、それはちょっとしちゃんおすすめセレクトうんどうぞ、はい、持ってきましたはいあり<笑>ちょっと結構調子とかもさ<笑>うんうん、うん、際どいやつとかも多かったりするから youtube のね画面にはちょっとあんま見せれないんだけども、うんうんうんうん、こっちではね見れるので、うん、じゃあ見てもらおうかなと思います、はい、終了 俺ね、そもそも、うん、漫画本とかも読まないのほとんど。ああ、そっか。そうそ う, そ う, かそうか。本自体をね、あんまり読む習慣がなくて、うん。だからね、こういうのもね、見たことない。うー、んう ん, うん。どっちがおすすめ今手元に2冊あるんですけど、1個はね、美少年系の、ちょっとセクシーな表紙のやつ。で、もう1個はね、なんか大人の恋愛って感じの本と2冊ある。どっちがおすすめ、うんうん、じゃあ。あ、こっちね、うん。表紙がセクシーな方ね。うん。だってさ、うん。言っていいのゴム加えてんもんね。 <笑><笑>じゃあ、見てみるよ、うん。読んでいきたいと思います。はーい。はい、はい、はい。はい。というわけで、ちょっと一通りパラパラと見終わったんですけれども、うん、まあ、率直な感想。うん、多分、うん、女性の方が、うん 見る本じゃないきっと、BL 本で。だから、うん、そういう絡みのシーンとかもあるんだけど、どちらかと言えば結構綺麗に書いてあるよね。絵とか、シチュエーションとか、流れとかがすごいなんか、綺麗。 うんうん、なんかちょっとさらってしてる感じ。あと俺が思うのは、うんうん、イケメンしかいない。<笑>そう、イケメンしかいないし、<笑>周りもゲイばっかりみたいな。ああ、<笑>きついからみたいな。なかなかそれは多分、うん、日常にはないかな、うん、とは思いますね。 いろんな話があるんだけど、うん、シチュエーションがさ、あの、ゲイの人と、うん、ノンケの人の恋愛みたいな。話じゃん、はいはいはい。現実で考えるとそうそうないよね、多分、うん。あるのはあるかもしれないけど、こんな綺麗なさ、惹、うん、かれ合ってみたいな。のは、うん、なかなか現実ではないのかなって感じはする、うんうんうんうん。でもなんかね、面白い。映画見てるみたい。え、こっちも読んだ方がいい。うん、じゃあ、もう一冊も読んでみたいと思います。うん、終了。かっこいい 何ビデオをね、<笑>ニヤニヤしてるからさ。<笑><笑><笑>はい、内容入りましたよ。ほうほうはいどうこっちはね、うん、なんて言うのか。なもうちょっとリアルな感じ。ああ、はい、はいはいはい。内容が。なんか、こっちの方は、うんうん まあそういう本に比べてストーリー性がすごいなんかしっかりしてるっていうかなんかその主人公たちの心情がすごいなんか葛藤とかなんかそういうのがすごい書かれてる感じなんかただいやらしいさそのシーンだけをなんかピックアップしてるだけじゃなくてなんかその間のさ感情とかさそういうのもちゃんと書かれてる感じがするだからさなんかその女性の方とかが見やすいのかもねちゃんとした物語になる あーそれはあると思うな出会いがあってなんで付き合うことになったとかさ、うん、なんか深いねそうだねうん、まあ、えそもそもさなんで見 る, 見るようになったの何だろうなその BL 映画とか あ,、うん、あると思うんだけど、うん、結構分かれると思うのストーリー重視な映画なのか、うん、それかお布団の中のシーンが多い映画とか分かれてて俺はどっちかっていうとストーリーがある方がいい いいなと思っててあ、うん、なるほどね、うん、非現実な世界なんだけど、うん、なんかストーリーがしっかりしてて、うん、なんかその主人公たちの情とか心の動きとかも分かるからのめり込みやすいよね、うんうんうん、まあ、見てさ欲求を満たすだけの本とかだと違ってね、うんうんうんうん、だからまあそういうところがいいって感じでしょ。そううだね、うん、どっちが好きうーん こっちちの方が俺俺は好きかな俺もこっちなも、うんうん、あの絵もあると思うああそうだね絵はこっちのあのセクシーって最初に言った方が絵は好き確かにあと描写もこっちの方が好きかもかこれさ<笑>書いていてはるんだろうあっでもさこの本さ、うん、見せられはしないけどさ、うん、結構もう片付けほら ね、そのまま書いてあるよねうんいいの絵だからねそ ん, ないいんじゃないいやこれ興奮すんねえうんうんうんうんうんうかっけえかっけえな肌綺麗だわ <笑>そそそそうでしょうで<笑>で<笑><笑>まずね、もうん、言っていいのかな<笑>何何すっぽり入りません、わ<笑>かんないよ。わかんない。そういうのはわかんない<笑>まあ、その、見てる方にお任せします。そうそうね、どこ、どうい う, いうふうにすっぽり入んないのか、わかんないけど、<笑>すっぽり入りません、こんな多分。終了 で、やっぱあれだよね残像受けするよねやっぱ主人公って多分男にもモテるし、うん、女の子にもモテるみたいな人多いよえー、それは何設定の話顔あ見た目の話あんまあ、設定もそうです全 て, 全て全て全てやっぱりやっぱり全てじゃなきゃやっぱりそりゃ主人公貼れないよね<笑><笑><笑>これとかやば<笑>やばいよこれ <笑>何がやばいの鳴らしてないからさ。<笑>終了。いやー、いいね。なんかもうね、キュンキュンするん 毎, 毎回。もしさ、あれ、なんか、送ってくれたら嬉しいかもしれない。ん<笑>か<番号笑><笑>おい<笑><笑>携帯陣なよ<笑><笑>終わり終わり。いいこっち来て。うん はい、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思いますどうでしたか BL の世界ぜひ足を踏み入れてはいかがでしょうかうんまあ面白かった面白かったうん<笑>はいというわけで今回はここまでにしたいと思いま す,、はいいますはい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインスタツイッターティックトックもお願いしま す, しますではまた。また